はい、いつもご視聴いただきましたありがとうございます。こ、え、れ、ー、です。今日相変わらずね。パチンコ実際やっていくんだけど、画面の方がね、操作範でもマイナス五六千枚ぐらい行っちゃってるんだよね。普通に勝つ買っもう諦めて、そのパチンコの方で、ちょっと収支を増やして、それ画面の資金稼ぎたいと思います。それでは行ってくるぜ、レッツゴー。入店。いつも通り店内を見渡すだけ見渡しながら。 パチンコリゼロコーナーへ。土曜日だったためか、釘はしめしめルックだが、打つことに。188回転。投資12000円使ったところで、釘配置が良さそうなユニコーンが開く。急いで移動。やはり読み通り、1万円で240回転回る。勝ちを確信する。しかしその後、先読み予告が来ることはなく、403ゲーム。 総投資3万円。当たる。しかしラッシュに入ることはなく終わる。いつもならここでやめているが何しろよく回る。続行する。しかしその後600ゲームまでハマり続け気づけば投資は 58,500 円。気を失いながら店を出る。 ねえ、テニスでね、オ4回っ て,、ね、ン変てもんがあるね、12個あったら、それ、打っちゃうよ、今ちょっと店員さんがね、ちょっとね、救急杯で直線バトンということで、ね、ちょっとね、衝動的に、あのね、急に引いてもらったんだけど、どうしましょうかね、次回ね、もう一応ね、前回ね、ま、ねバズり物は復元しちゃったんですけど、ちょっとまた2回で終わっちゃったんですよ、でね、結構ね、東京だったんで、この画面銀行が成立するまで帰れないということで。 M−1 はね、2日で切り開けてたんだけど、ここはね、延々と、リンゴするまでも帰れないっていうふうにしたいと思います。あのポリオとね、ポリオの番組名と同じ、ガメラの寝言みたいな、ね、ちょっとね、そこね、パクか、っみたいな、そういうサイトをすごい見つけたんですけど、まあ、見つけたというかね、今更って感じなんですけど、それでね、今日のね、朝ね、初めて見まして。 なんからね、無音ってとがあるらしいでね、そのね、無音、完全無音なんだけどレバーからその第三者まで全部無音らしいんだけどその出現確率が、なんと189万分の1らしくて見るみたいな、それ見るまで知らなくて質問したので、ね、レベルが高いんだよねで、例えばどういう質問かっていうとあのこれあるじゃないですか これね一応ねあのガメラらしいんだけどこのねなんか原作ってこれ指がなんか4本とからしいんですよでこれよく見るとあのね、指の本数が違うんだってで、それって何でかっていうとなん小学校の映画とかだと結構指とか分かりやすくするために本数とか変えるんだってそれよく気づくなーと思って。 熱い熱いう、えー、わーこれね、あるよ発展しなければいやあのねこれね絶対にも言ったんだけど不ラッシュで演出出して発展しなかったじゃん<笑>これでもこれ、ね、実践上特徴なんだけどほら、えー、あるでしょ出ないのバイバーい、えー 恥ずかしいわ。え、え、え？え、これもどこでしょ？えいやね、ちょっとね今ね急なチリ見たいなーと思って。あははじゃねもう一番急先使ってんだ。全然合わせたらもうね七万七千もかかるとやばすぎる。<笑> あーあー、おなかすた鳴った。 6, 6, とかだと明らかにね体感悪すぎるからダメこれはもう絶対ないわってなわけで、ね、2代目まあ、うちの子がね大丈夫一しないことがね結構ね特徴的だったんだけどねどんどん捨てらんねん で, んで金がねえんだ金が。 これ一気に落ちるのはガメラボード以上だね、えー、これねさっきね高額中でこれ飛んでるからね六64万円くらいなはず飛んでるもあるですよ。 カメラ楽しいなぁなんて、ね、いやね本当トね僕ね平日あんま楽しいことなくて出社しても全くね誰とも喋んないなんてざらなんですよいやなんかねこういう風にねガメラってこうやっ て, って座ってれば絶対に楽しめるじゃん次ね本当にね本当に神代なんだよね大好きだぞもうね愛の告白もしたんでねもう次のあたりは絶対100ゲーム以内です ね<笑><笑>ダメだねこれ<笑>。ダメだこれ<笑>。<だ> こ, <笑>これはうまいな。<笑><笑><笑> 低設定設がね、ねほぼってるんですよ、ね、ここまでは4の0で合算が319分の1なんで、はいまあ、ただね、まあ、低設定液で出すのが仕事ですからこ<音声>、まあ、僕からはですね、まあ、低設定液のも勝てるということをね証明していきたいと思います俺出してるところしか見たことないんだけど<笑>え毎回勝ってますね勝<音声>ってますよね負けてないっすね 雪<ハ><あ>の上 <mid -air>、ハッピーの姿見たことあります <AUF1> <笑> <ユ kein _VA> <ハ> あ, あ、30分で来るわ 設定のカッパなんですけどえっとね、ボーナスがね今ね、223分の1でえっと背景がねー3、4来て、レイエンド1回で、えっと、恐怖確率がえっと、5.3 分の1だめだこりゃ やっていくんだけどもうね一人だとね支えきれないからもう今日はね40ストロあの、ね、ちょうどねバナナングが3人いるんでそう今日はねもうこのルールとか破壊ルールと来るまでちょっと耐えれないんで絶対やめてねこれあ絶対右で止めて絶対機能こぼさないで あ, あ, あっかかかってなってあかんなな うますぎよいねよし完璧です完璧ですあっ今日勝ったよこれ4 0秒 m で何とね気持ちよくね一回で終わった<笑>終わりです来週もお楽しみに はい、ということでハードボールド初打ちですまぁ、あ、ちょっとねまあ、実はね、愛を作るという、ね、動画でねまぁ満足思ったんだけどちょっとね、どうしてもしたくてね今の中国がね9時半になったけど<笑>収録きましたすごい下がったんだよね、これどこ狙えばいいのこれどこ狙えばいいので、北海湾 私のほうが、ね、100% から 19% ぐらいなんだけど、まあね、いつも来てるこのグリーンピースの、まあ、常連客さんはあんまり人気がなくて、ですねというのは結構ね、バけの時きに、まあ、フリーズで 50% であ1000ゲームップっていうのがあるんだけど、まあ、それがね、機械割に結構影響してまして、そのフランスを抜くと 2% ぐらい落ちるそうなんですよ。 好得点を使ってくれるボールで、まあ、打つ、好きな人が打つって感じ、まあ、ディスカップとはちょっとまあ、違う感じ、バレーもね、非常にね、面白そうなんで<笑>、打つんですけど、まあと、ねね、1時間しかないんで、これね、当たりがなかった場合、このまま真っ暗になります、まあ、あと1時間もあるからね、さすがに1回ぐらいは。 いるマジだったないいにったなさようなら。<笑>